あなたを理想のボディにメイクしますチャンネルメンバーシップでは一人一人に寄り添いますこんな悩みはありませんか気になる部位が変わらないメニューが多くて選べれない運動が習慣にならない何が正しい情報かわからない体型を今すぐにでも変えたいたくさんの入会特典がありますあなたにぴったりなメニューをご提案エクササイズメニューを配布しますので毎日のエクササイズに悩むことがなくなります毎週木曜日に 限定動画を配信します無料の動画よりも濃いコンテンツを見ることができます LINE で何度でも個別相談ができます LINE オープンチャットにご招待しますプライベートイベントを告知します今後も特典はたくさん増える予定です皆さんに寄り添ってボディメイクします月額5500円のところを今だけ1790円でご提供いたします金額以上のリターンは必ずある内容になっています 皆さんのご参加をお待ちしております。